皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月23日、大富豪の8段になりました。九段になっても代役が入るようになったので、深夜帯に NPC を狙い撃ちすれば、簡単に10段になれるかもしれません。今年の秋祭りも楽しかったですね。プレゼントの呪文で、いろいろアイテムが配布されましたが、やはり一番の目玉は、花火レンズだと思います。 花火なので、やはり最初は夏祭りの予定だったんじゃないかと邪水してしまいます。早速花火レンズを取り付けてテスト撮影をしてみましたが、これはなかなかやりますね。これ以上ないくらいの花火フレームです。これでもう写真を撮るときに花火アイテムを使わなくてもいいですね。いつでもどこでも花火と一緒に撮影することができます。この花火フレームは、どのように使うのが一番いいのか私にはまだわかりませんが、写真がチ勢の皆さんに期待しています。